あの、ずっとあの、屋根裏で待ってたの。うん、そうそう。んね、ね、ね、驚いたよね、ね。あの、本当は、なんかあの、玄関開けた瞬間に顔出そうと思ったんだけど、まあ、なんかそれじゃあ芸がないなと思って、ね、なんかあの、リビングでくつろい入れる瞬間を狙ったんだよね。うん。そう、大変だった本当に。 いつ振り向くかなーって、もうずーっと宙吊りの状態で待ってたんだよね、もう本当に。なんかもう、もう、なんか、すごい、もう、宙吊り状態すぎて、もう頭に血がね、こう、ばー行きすぎて、もう詰まっちゃうんじゃないかなってもう本当に思っちゃって、もう。 ほんとにあんたのね、もうね、歌詞はその辺ずーっと熱中するもんだから、もうずーっとこう、ゴロゴロゴロしてね、テレビ見てね、もうね、もう、あの、触った後にもう一瞬で、ファーファーファー引き笑いしてるからもうね、そんな場合じゃないんでしょうよ、ちょっとって思いながらね、もうね、ずーっと見てたんだけども。あ、もうそうそう。あの、そんな漫才しに来たわけじゃないの私も。あのね、クリスマスだしね。なんか、クリスマスプレゼントをあなたに渡そうと思って、ね、来たわけ。そう。 待って、まだそれは飽きないで、ね。そう、あなたにはいっぱい驚いてもらいたいから、ちょっとしたクリスマスプレゼントクイズね、今からプレゼントの音だけ出すから、それを聞いて何が入ってるか当ててみて。いい準備はいいいくよ。どうぞ。 ミパンダあ、あの、ね、トレーニングに使う、あの、ガチャガチャしちすいね。あの、あの、確かに確かに、あの、トレーニングとかね、めっちゃね、あの、必要ですもんね。ね。あの、最近コロナとかで開発できないし、あの、違ュ違チ違ー違います違います違いま す, いますそんなんじゃないです。残念でした。違いまーす。えじゃあ、正解発表するね。正解はー、あの、ミミズです。ミミズ。そうなんか なんかこう、ね、あの、アニメとかでこう、なんか、ニョリニョラしたやつが出てくるときって、なんか、ミューニョーみたいな音するじゃないですかね。なんか、そう、あの、なんか、そ、そういうやつ、そういうやつです。ね。え ね, ねえ、えそういうことじゃない。あ、え、え、違う、え、ダメ、ダメこれ。え、だ、あ、あ、もう、ダメとかも次元じゃないこれ。え、あ、もうなんか、私の神経を互い出しちゃうレベルなんだこれ。え、え、なんで、なんでいいな、ミミズかわいいな。 じゃあ他のプレゼントにするね。じゃあこれは、あ、音聞いて当ててみて、これ。いや、続いてるよ、このクイズ。ちゃんと続いてるから、このクイズ。やめないよ、私は。永遠に続ける覚悟すら持ってきてるんだから、こっちとら。伊てに宙ずりのまま30分いないから。うん。ね、ね、じゃあ行きますよ。行きますよ。はーい。行くよー。え、どう、どう、どう、どう、どう、分かった、分かった。え、 いや、でも、ちゃちゃちゃ、もしかしたら違うかもしれないよー。ねえ、ほんとに。何えアネブああ、なんか、ねえ、最近のポケモンのね、新作ね、出たもんね、ね。ねえ、あ、いますよね、マネブね。ねかわいいよね、マネブね。うん。あ、でも違うんですよねー。残ね が出てくた、ね、ビーあそそそれ聞いたあそうかそうかえー、ダメなのこれ。なにいいじゃん、ミミズ。ねえ、ほら、ほら、見て、これ、可愛 い, いじゃんねえ。ねえ、ちょっとね、え、ねえ、キレ、キレ。あのね、私の友達に、あの、ファーストデンのハンバーガーは、こう、ミミズのハンバーガーが使われてるって言ってるやついんの。ね、え、かわいそうだと思いませんかミミズが。え、ね、え、だ、 ねえ、ミミズったってさ、食べてみたら美味しいかもしれんじゃんねえ、うんと、牛さんの方がとかね、なんかそういう格差社会はいけないんじゃないでしょうかどう思いますか皆さん。ねえ、え、あ、あ、あ、あ、そう、そ う, そういう話じゃないかそうか、そうか、うん。あれ、あれ で, でも、 今もねなんか落ちきってる季節だもん ね, ねあのね、波平の髪の毛もね、落ち葉みたいにもね、ハ ラ, ハラハラハラって、アホーアホーノリツッコミさせるでよ、ちょっと、ほんとに。もうスーパー魔力みたいにツッコミしちゃったよ、もうこれ。もうね、あの、あの人差し指をね、こう手にかけて、あの、笑顔の ま, ま、涙ちょちょ切れる感じでね、突っ込んじゃったよ、ほんとにもう。 ないでしょもう、そんなんだから、あんたの前髪、すっかすかなのよ。はか、はか髪の話しちゃダメか。そうか、そっか、ごめん。ごめん、ごめん。ごめん。めんじゃなくて、正解は、ミミスです。ね、ほら、あアニメとかニューニュしたんですが、ミミスは、あ、その話じゃない。その話じゃない、ええー、と、えーとえー、だ、だ、めって何よ、本当とに。あ、ファーストウォード店で、ね、ミミスのハンバーグ出てきてもミミス が, がま、あ、その話でもないか、そうか。え、違う、すばむらくだ、ツッコミだ。あ、これは違う、そうだ、そうだわ。 じゃなくても、くばっかり言っても、そうなもとですたら、高価なんだもんね地球破壊ててくだい